取引します。契約金の取引をします。もう僕もらったんですけど、うん、結構ね、いいんですよ。ほら、ね。ぴゅンって伸びてる。みしょう。ょうですね。だからこんな伸びてる。ああ、この二股で。これが三つになってるんですよね。どうするかなと思ってるんですけ ど,、うん、ど。一応。売るのを考えて、このままつけといて。いいんじゃないかなと。うん、こっちはそう感じですけど、ねうん、ちゃんと。 最近ちょっとはがりしちゃいますね。はい、何年ぐらいですかね。これどうすかね。結構。結構かかってると思うんですけども、はがりしちゃってからまあ冬に戻してあげて根っこを出させるっていう目録ですね。うんまあ、これから春に入って時期的にはまだギリギリ間に合うんじゃないかなと。うんうん 根っこを出すっていうのは葉っぱを出すときに結構やっぱりエネルギーを出す使うみたいなん で, それで冬にしてあげるっていう、うん、ああ切ったほうがね、うんうん、後々はいいんだと思う、うん、俺も一個やったんだけどボサボサになっちゃって、うんね、太い枝 起きる。変な話、ここで切っても出るんですああ、そうですね。切ったとこでね。うん。確かにね。これとかもね。下向いてるもん、この間。ぎゅってやりたいですね、これ。だから、そういうやっていくようん。は、う、い、ん、やる。何してるんですか。ちょっと輪郭合わせて、剪定して。 ざっくりですかね。そうですね。うん、切れないハサミなんだよ。うん、そっちの方が枝素直になってますね。こっち結構うう結構あれですよ。こういう感じでこうやってやってる。うん。絶対言うと。揃う。こっち結構いろんな方向に向いて向かってこれとか。まあそれはまた取り消した後にいいんです。うん。これぐらいで取ろうかな。このぐらいかな。高い。このぐらい。 これぐらい低 い, 低いんじゃないかないか高いんじゃないですかいや高い分には下にするのは下からも出るといいな<笑>これ外してさ出てくるのもっといいんだ、うん、綺麗に取れた取り際しやすそうですねこれまあこの時シナウの木だったら あで あ, でじゃあ、すごい。ああ、ちょっとここに入れちゃう。あ、その中に。水 苔, 水苔ね、うん。で、プラスコトンも入れて。 完全に僕の独学だっけ。あ、そうなの？いや、この方が動かないでいいかな。ブランコみたいにね。ちょっと僕は赤玉入れるから。はい。そうすると重さが出て、動から。うん。 こういうのいなんかね、入れとくのあ、浮かれ、ね、んよね初底底網をこうやって入れて、うん、あ, ーあー、こうやってやっておけばうーあのー、何水ゴケが飛ばないうんこ う, いうかうんこれでしょ行くんじゃないかな、これで 傷のところから ルート。今日くん<笑>結ぶ前にる。ただこれもあんまり強くやりすぎるとあとついちゃうから、うんうね。動かなければいいんだ。俺ペラカンセやってみかな。うんうん ああラガン絶対出るよ、うん、出るるれらくてなんんんだだだよよよ頭っっっかかののぶてけど円粘りががたららいいいぐらいな、ねうん、ここの下のやつ直根でですねですねねね、きっと未生だって話なんで。うんうん それでなるだけ風の当たらない場所に置 い, といていくと。うん